こんにちは、アブです。今日はですね、YouTube をスマートフォンだけで撮影、編集する方法についてまとめていきます。皆さん、YouTube やってみたいなとか思ったことってありませんか僕もやってみたいなっていうふうに思っていて、いろいろと調べた結果、まあ、いろんな機材が必要じゃないですか。カメラを購入しないといけないだとか、あとは照明購入しないといけないとかっていうふうになってくると、いろいろと初期投資がかかってくると。だったら、もっと簡単にスマホを使って、スマホアプリで編集して撮影できたらいいのになぁと思った結果、 アプリを調べて今に至るという感じですなんで、えー、撮影するときのスマホアプリのおすすめアプリを紹介しながらどういうふうに撮影して編集しているのかをまとめていきます、えー、まず一緒にですね僕も編集して撮影してっていうところをやってみたいので今日はスマホを見ながら、えー、紹介していきます、えー、実際僕が使っているのはこういった3つのアプリになってますたった3つでよくてで初心者の方であればもう2つで十分ですこの画面にあるようにカメラ の純正アプリカメラの純正アプリを使っていて、ブローというアプリも使っています。これ何がいいかというと、無料で編集するソフトになっています。でもう一つのこの S のアイコンがついているモーティ v っていうオーディオのアプリなんですけども、これはマイクのアプリになっています。この大体3つを使っているって感じです。でまずはじめに撮影なんですけども、1つ目撮影の話なんですが、撮影は普通にシンプルにスマートフォンを使ってインカメで撮影しています。 こういった形でインカメを使って撮影して横向きで撮影することがほとんどですで横向きで撮影するので手に持って撮影するってことがなくてどうやってるかっていうとこういったミニ三脚を使っていますミニ三脚の良さっていうのは何かというとすごくコンパクトですねこういうふうにミニミニで持つことができてプラス安いっていうところです2000円で購入できて こういいった形で台に置いてスマホをくっつけて撮影することができるという形ですねこうすると本当にシンプルにミニマルに撮影機材を作ることができますさらにもっとミニマルにアイテムを揃えたいっていう方はこういったカード式の三脚もおすすめですこれがすごく薄いんですけれども三脚になっていてこういうふうにスマートフォンを置くことができます こうした三脚を使うことによって固定することができてプラス撮影することができるとでもう一つおすすめなんですけれども、えーね、初心者の方でもうちょっとねあの音声を気にしたいなっていう方がいるのであればこういった iPhone 用のマイクを使うこともおすすめですこれがちょっと高いんですけれども、えー、iPhone の純正のマイクもう iPhone についているマイクの場合少し音割れすることがあるんですよ ノイズが入ったりだとか音が良くなかったりすることがあるので僕はこのマイクを使っています3つ目のアプリの S のアプリがあったと思うんですけども こ, ここにこれを挿して三脚をつけて撮影していることがほとんどです次に2番目2番目なんですけれども実際に撮影した YouTube の素材をどのように編集しているかというとブルというアプリを使って編集しています もう完全にこれは無料で使うこともできますし、プラス課金をして、有料課金をして使えるエフェクトを増やしたりすることもできます。ただ、無料で使うこともできるので、全然無料で大丈夫かなという感じです。じゃあ実際に作ってみようかなと思います。まずは、ビデオを作ろうという形で押していただいて、自分が撮影した動画を選択します。これが以前、僕が YouTube で撮影した動画になるんですけども、この動画を選んで次へ押すと。 という形 で, で16対9を選んでいただいて YouTube 用の撮影になるので編集になるので YouTube を押してみるとで次へ押すとで読み込んで実際に動画が流れてくるって感じですえ僕の動画昔の動画はですねあのノーカットノー編集っていうことをやりたくてずっとあのカットをせずに撮影していましたでこういったところがちょっとね詰まったりしたところを切りたいなと思った時にはハサミの ツールを使って切ることもできますしタイトルをサブタイトルだとか左上のちょっとしたキャプチャーだとかロゴだとかっていうのも挿入することができますでちなみにちょっとしたポイントなんですけれども何かというと iPhone で撮影した動画っていうのは音量が少し弱かったりしますなので音量調節のために 250% にすることがお す, すめですこれ以上上げてしまうとちょっと音割れしてしまうことがあるので 250% ぐらい上げておくといいのかなという形ですで、完成していくということですで、もう一つおすすめなんですけれども、えー、僕はあの YouTube を結構よくやってたのでそういったところで YouTube のテンプレートを作ることをしてました YouTube のテンプレートを作ると何がいいかというと YouTube で使うような素材をもう、えー、入れることができます 例えばこういった形で左上にテロップを入れることもできますし、えー、ロゴを入れることもできますあとはエンディングの動画もあらかじめ入れておくことによってここからもう撮影したところを入れて動画を入れてすぐに編集することもできます、えー、ちなみに BGM も入れることもできるのでもうほぼほぼ YouTube と同じ編集ができる感じです ここからはより詳しくどういうふうに YouTube 動画を編集しているのかまとめていきます。ブローを開いてで実際に読み取っていきます。この今回の動画もこういうふうに YouTube の撮影をした後にスマートフォンで編集をしています。iPhone で撮影した動画を選択をしてそこから編集をかけていきます。 今回の動画で行くとこのように動画をスマートフォンで撮った場合はスマートフォンにそのまま取り込んで撮影して編集してという感じですでテキストの選び方なんですけれどもテンプレートでもう YouTube っぽいテンプレートが入ってます白い文字に黒縁でというような文字も入っているのでこういった形で最初の挨拶を文字入れすることもできますでさらにポイントがありましてこのキーワード 文字をより引き伸ばしてそこから分割をすることによって簡単に切れ目のなく文字をテロップを入れることができますさらに文字のフォントも触ることができるのでフォントを触りながら確認をしていくっていう作業を入れていきますフォントは好みで全然いいかなと思っています明朝体よりも僕はゴシック体系の文字が好きなのでゴシック体の文字を選んで より太字っぽい色を選んでいきます。で、ちなみに文字も移動させることができます。さらによくある左上のタイトルだとか、左上にちょっとしたテキストが入っていたりしますよね。こうした左上のテキストも挿入することが可能です。ロゴだったり、テキストだったりを入れることによってより YouTube っぽくなりますよね。こんな感じで文字入れをすることができます。 簡単なのでこういうふうにスマートフォンでも編集できるっていうのがポイントですちなみにマイクがある場合とない場合ってどれぐらい違うかっていう話なんですけれどもこれが今マイクがある状態ですマイクがオンになっている状態でこれぐらいの音声を聞き取る、えー、聞き取ってくれることができますで次にマイクがない場合なんですけれどもこのような形で音がちょっと変わっていきます マイクがない場合の場合はちょっとね何ていうんですかねノイズが入るような感覚になったりだとかっていうのが、えー、あるかなという感じですマイクがないあるで、えー、ちょっと変わってくるのでもし本格的に YouTube を始めるのであればマイクがあった方がいいのではないかなという感じです音声テストをした後に気づいたんですがマイクがなくても全然いいけちゃいますね。例えば外で撮影する時なんかはマイクがあった方がいいですが部屋で撮影するにはマイクがなくてもいいのかもしれません 要するにですね、この2つのアプリで、えー、YouTube の撮影と編集までできちゃうということを、えー、証明するというか、えー、解説していきました。いかがだったでしょうか実際カメラの純正なアプリを使いながら、ブローという、えー、無料のアプリを紹介していきました。ちなみになんですけれども、有料の場合960円で、えー、1回で買い切りのアプリとなっています。えー、ブロ r 購入してからずっとですね、月額制なんてで 課金するっていうこともなく1回で購入して使えるっていうのがいいところですカメラの設定は1 0 8 0 p 6 0フレームになっていますインカメも 1080p ぐらいかなという感じですそこまで画質を求められている動画でなければこれくらいの数字でいいです一番 高い 4K の撮影をしたところで、えー、ブロの編集で、えー、止まったりだとか、あとは書き出しにすごく時間かかったりだとか、えー、それからスマートフォンで YouTube にアップしたりする時だとかに、ちょっとね、あの変換されたりするんですよね。なので、使い勝手が悪いということで、僕は 1080p、60フレームぐらいで統一してるという感じです。いかがだったでしょうか、これがスマホで超簡単、YouTuber になれるための編集方法と撮影方法でした。 こんな感じでね、スマートフォンだけでも YouTuber になれますし、YouTube で発信して自分の知識をインプットしてアウトプットするという習慣を作るのがいいのかもしれません。 今後もこうしたスマートフォンを使った仕事術であったりだとか、スマートフォンを使った動画の YouTube サムネイルだとか、YouTube の編集方法、よりかっこいいサムネイルの作り方などを発信していきます。よかったらチャンネル登録していただいて、いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。